力の差がありすぎたな。うんうんうん、などういうつもりだ。お、お前な。だけど、だからって、何も殺すことはないじゃないか。え消えろ。ええ<笑>あれし。しびれたわ。え。 リンには指一本触れさせないだから<音楽><音楽><音楽><音楽> Disculpa, no es un buen momento, pero... ¿Y si nos casamos? ¿Oh? ¿Qué? Solo fue un sueño, ¿verdad que sí? Se ha muerto. Eres un fracasado.